はいどうもメャルです本日はですね JAL さんのスマイルキャンペーンという、ね、タイムセールが開始されますのでそちらについて、ね、お話ししていきたいなというふうに思いますきましたね ANA、えー、さんの、ね、キュンの日に追従するような形でですね JAL さんの方もセールをね打ってきたという形です、まあ、若干ね期間とかが異なりますのでうまくね両方利用していただくことでお得にね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 行ってみましょうはい、ということでですね、こちら JAL さんのホームページの方にね、やってまいりました。春の嬉しい大セール、行き先はみんなの笑顔だ。JAL スマイルキャンペーンということでですね、国内線航空券タイムセール、2023年3月9日木曜日から3月14日火曜日発売という形になってます。 国内線全路線一律片道6600円。7000円をね、下回ってきましたね。6600円。お子様はさらに 25% オフの片道4950円となってます。一部ですね、記載の金額を下回る運賃もありますよということでございます。販売期間がですね、3月9日木曜日の0時から3月11日の23時59分に登場期間、まず1としてですね、2023年4月14日金曜日から4月28日金曜日。そしてですね、 5月1日から5月2日火曜日、5月8日月曜日から5月31日水曜日の航空券を3月9日から3月11日ですね、こちらの3日間でですね、販売していくという形になっております。そしてもう一つですね、販売期間がございまして、3月の12日0時から3月14日の23時59分までですね、 こちらの3日間につきましては搭乗期間にということで6月1日から6月末までのですね航空券を販売されていくというスケジュールとなっております2回に分かれているというのはまた嬉しいですねはいでその他ですねお得なスペシャル企画も近日中に順次スタートということでまだね内容は分からないんですけど国際線航空券カミングスーンそして国際線特典航空券ディスカントマイル実施まあ少ないねマイルで 国際線の航空券もね、利用していただくことができるという形ですね。そして国内ツアー航空券とホテルをセットで、6日間限定のスマイル割り旅行代金から最大 25% オフという形になります。これもね、販売期間が3月9日の0時から3月14日の23時59分までとなってまして、出発期間が4月の12日から4月の28日となっております。そしてですね、海外ツアー航空券とホテルをセットで8日間限定となりますけど、 ハワイ旅行は今がチャンスということで旅行代金から3万円オフという形になります。販売期間は3月の7日の10時から3月の14日の23時59分となってます。まあちょっとね2日ぐらい長いんですけども出発期間は4月1日から7月の13日までという形になっております。まあ4時の方はね残念ながら割引対象外となりますので一般のね料金となりますという形になります。まあ、こんな感じでございますね。 そして、ね、先ほどのですね、片道6600円、お子様はさらに 25% オフ、片道4950円の、こちらのスマイルキャンペーン割引につきましてはね、こちらの国内線運賃表というのがございまして、まあ、こんな感じでプレスリリースね、出てましてですね、JAL グループ2023年4月14日から2023年6月30日登場分のプロモーションの設定を決定いたしましたということでね、本日2月の24日に発表があったという運びとなっております。 JAL ルグループは2023年4月14日から2023年6月30日登場分のプロモーションの一部便のですね、運賃設定を決定し、本日国土交通省へ届け出しました。概要は以下のとおりということで、プロモーションの設定対象期間が2023年4月14日から2023年6月30日登場分となってます。ということでね、まあ、別添資料ということで、この PDF を見ていただいてですね、運賃ね。はい。 まあ、ちょっとね、細かいんですけど、このようにまあ見ていただくことができます。まあ、3月のね、9日以降ですね、これを見ながらですね、どんな路線でえ買っていただくといいのかっていうのはちょっとね、まだ期間ありますので、ぜひチェックして狙っていただければいいんじゃないかなと思います。で、6月1日からですね、6月30日の分はもう1個の PDF データでございますので、 全瓶であったりとかね、あの限定の瓶とかっていうことも書いてありますので、ぜひね、こちらもチェックしていただければいいんじゃないかなというふうに思います。はい。いかがでしたでしょうか。まあ、急にね、喋ってたら、レイ君がね、あの、とことこ来て、お膝の方に乗ってきましたね。急にレイ君がね、登場してきましたけれども、はい。まあ、こんな感じでですね、ANA さんを追従するような形で JAL さんもね、スマイルキャンペーンのセールということで、このようにね、セールの発表がありました。 まあ、3月のね9日まで約ね2週間今日ありますのでゆっくりねどのような形で航空券を狙っていこうかまあ ANA さんだけで飛んでる便 JAL さんだけでね飛ばしてる便などもありますんでまあそこら辺うまくね利用していただいてですねまあ行き先等をね是非。 ご検討していただくのがいいのかなっていうふうに思いますまたねちょっと今日余談ですけど私の YouTube の方のコミュニティなどでも発信させていただいておりますけど本日ですね2月24日にヒルトン宮古島さんもですね6月の18日以降から予約が取れるようになってますこれ JAL さんのねこの瓶を利用していただくことによってですねお得にね宮古島飛んでいただいたり沖縄ね飛んでいただくこともできますのでぜひねご活用いただければいいと思います私もねぜひちょっと使いたいなと思いますねはい a n a さんの場合だとですね、まあ確か5月末とかまでになって、ね、6月が対象外だったりしますので、便の日程とかがね、合わなかったりしますので、まあ JAL さんの方だともう6月末までですね、期限がありますので、まあここら辺ちょっとうまくね、利用していきたいですし、子供料金もね、4950円でいけます。もうレイ君はね、3歳以上だと国内線ね、料金かかりますから、まあ、少しでもね、お得に、ね、私どもも、やっぱりね、 いきたいなというふうに思いますので、ぜひね、使っていきたいなというふうに思います。まあ、こんな感じでですね、まあ、JAL さんの方もね、プレスリリースがありましたので、まあ、急遽動画撮らせていただきました。この動画、いかがでしたでしょうか皆さんのご感想だったりとか、ご意見、まあ、使い道用途等ね、